ここのお腹の状態がうなりました約2ヶ月体重でいうと 7kg 減りました毎日やってるメニューがこれ膝を抱えて腰を伸ばしましょうあと腰が硬いとどうしても姿勢が悪くなるんでしっかり腰をね伸ばしてあげてクッキメニューに入ります頭を起こすのつらい人は寝てもいいです 必ずウォームアップをね、してから復帰メニューをやってました。オッケー。うつ伏せで手を脇の下ついて、体を反らしましょう。しっかりお腹を伸ばすことで、腹筋の収縮がね、可動域上がります。 できれば息を長く吐いてお腹と腰のね、筋肉の柔軟性もね、すごく大切です、okay. 座ったままで手をお腹に当てます息を長く吐いてお腹をどんどん引っ込めましょうあと腹筋中に息が止まってしまうと お腹引っ込める効果半減しますからとにかく長く息をねふーっと吐けるようにしましょうお腹をどんどん収縮させて息を長く吐く吸うのは一瞬強く吐くことでねしっかりお腹が引き締まりますケー。OK それできなくても最後までやってくださいまず起きた状態で手を伸ばします体を左右に振りましょう息を1回ずつ吐く手を遠くに伸ばして。 今度は手を前に伸ばしたまま息を長く吐きましょう間を少し長めにとってます前半はゆっくり休みながらしましょう後半はね辛くなってきますからを伸ばして息を長く吐息する時もできれば戻らないように起きたまま これね休憩が短いとすぐねリタイアしちゃいますからちゃんとね20秒休んでいきましょう今度はね足を曲げてゆっくり伸ばして戻します長く吐いて OK。次はね膝を曲げたまま少しだけ横にね動かしましょう。時計の針で言うと10から2ぐらいの幅を動かしてください。息を長く吐きましょう。 日日一応で呼吸な感じですオッケー少しずつレベルアップしていきますからねこの間をしっかり休んでくださいし今度はね足を伸ばして戻すっていう動きです 止めないように。腰ができるだけ浮かないように。曲げたら腰を床につけて。ついたまま。頑張ってキープです。オッケー。ゆっくり進んでいきましょう。今度は膝曲げたままで。体を起こして。手を。 振ります息をねふッふって吐く感じで。しゃあ うお効いてきてるよっしゃ今度はね膝をパカッと開いたまま手を伸ばし戻るさあいきましょう体がね起き、OK、なってもいいですこんなでもいいです体が少し上がっていればね腹筋使ってますから 息止めないようだるほど OK 今度はひざパカッと開いたままゆっくりね上げ下げしましょう休んでください<笑>さあ行きますよ でできれば腰浮かつけたままで足の力をできるだけ抜いてください OK じゃあ今度は手を前に伸ばしてこのまま左右に。 膝をタッチしていきましょうか足肩幅の状態で手の幅は決めたまま オッケーいや腹筋が弱ってくるとね思うより動けなくなるけどいいです最後までいろんな腹筋メニューをやってくださいよっしゃ今度はね足を伸ばしますこのまま手をももを置いて太ももをこす感じ上を向いたままで一回ずつ息を吐きましょう マイペースでいいですからね。疲れてね、きついメニューとかは休んでください。オッケー。よっしゃ。次からはうつ伏せです。まずはね、手も足も肩幅、膝ついたまま体を持ち上げて腰を丸める。 ぎゅっと丸めて、緩めて、丸めて、緩めて繰り返します。息止めないように。オッケー、しっかり休んでください。あと少しです。今度、今のお尻をね、振りましょう。 腰丸めたままでお尻が上がるとねあんまり上エストかないんでお尻をしっかりキュッとね締めたまま、うん、オッケー。 あ腹筋効いてきてるよっしじゃあ今度はね膝つけずにお尻を上下に動かす息止めないようにしましょうしっかり腰丸めたままであと少しですから頑張って オッケーいやーこれね休憩20秒あるけど初めは20秒長いなと思いましたよねですがだんだん20秒って短いっすよねすぐ時間が来ちゃうよっしゃ今度は足踏みこれが結構来ますよね いメニューは休んでください。オッケー。よっしゃ。あと少しです。今度は手をちょっと前に出して。膝ついたまま。体を持ち上げる。るあと少しです。頑張っていこう。 力が上がらないように、息止めないように注意です。オッケー。い